ははい。い、えー、こんにちは、えー、まずちょっと始める前に、えー、YouTube の自動翻訳機能がついているので、えー、下の設定の部分をいじると、えーまあ、英語での翻訳とかもできると思うので、えー、そこの設定を、えー、触ってみてください、まあ、翻訳がちょっと曖昧というか、えー、ときれいには翻訳できないですけど、えー、なんとなくのニュアンスはわかると思います 使用している紙はウォーターフォードで。絵の具がウィンザーニュートンのバーンド・シェンナー、ウルトラマリン・グリーン・シェード、あとですね、シュミンケのトランスルーセント・オレンジ、ホールベインのイミダゾン・イエロー、あとはルナ・ブルー、あとホワイトを少し使っています。 50分の動画を早送りで23分にまとめています。最初は画面に霧吹きで水を拭いて、ある程度濡らしていき、まず空間の空いているところ、空の部分にウルトラマリンを薄く塗っています。で、その空の周り、ウルトラマリンの周りにイエローをですね、薄く入れています。で、今はオレンジですね、トランスルーセントオレンジを 筆をちょっとバサバサにした状態でこれも半分濡れてる状態ですね多少濡れつつあるので、えー、多少はにじむで多少は形が出る状態で塗っていってますまだ今の状態では明るく、えー、薄い感じで、あのー、光ってるところの下地を塗っていきます でここからあの右側に向けてだんだん濃ゆくなるように塗っていきます。中央 の, あの空の空いている部分は、えー、周りを薄く、その両サイドに向かってだんだん濃ゆくなっていく感じで入れていきます。でまあ、この段階では今ドライブラシを使いながらちょっと隙間を開けつつ塗っていっている状態です。 でここから木の紙 を, を逆さまにしてるのは、えー、と私自身が逆さまにして上から下に筆を引いた方が細く引けるのとスピードも速くなるので、えー、逆さまにしてます、まあ、上部の方に行くほど細くなっていくように、まあ、丁寧に塗っていきますで本数もあのランダムにですねあの太いのと細いのとかあの低いのを組み合わせながら入れていく感じです まあ、筆の先を割ってバラバラにした状態にして細かく葉っぱを入れていきますでこの中央の部分はちょっと薄めにいく感じで、まあ、下とかサイドに向かって濃ゆくなっていくような状態、えーまあ、オレンジ系の色と紫ですねパープルを混ぜて塗っていくといいと思います この木の幹と、えー、土の床の、えー、と地面の部分の設置点は少し濃いめにしていきます。で写真、えー、さっき写真つけてましたが、写真の部分は石がいっぱいあるんですけど、もとりあえず石とかも削除して、まあなんとなく地面がごちゃごちゃしているような形で塗っていきます。今ドライブラシであの、ちょっとガザガザ感を出しているような状態ですね。で少し濡れている時により濃い色を置いてぼこ感が出るように入れていきます。 で反対側の木の幹も入れていきますここも基本的にはオレンジ系と、えー、バイオレットですねでそれプラスウルトラマリンを混ぜると黒っぽくなっていきますで、まあ、あの画面の中央というか空の近くはちょっと薄めにオレンジを強く薄く描く感じでサイドに向けて濃ゆくしていきますできるだけ丁寧に塗っていく方がいいですね スピードを速く丁寧に打っていく方があの、まあ、絵に勢いというか動きがある感じになってきます。 で葉っぱをちょっとたくさん入れていきますで、まあ、地面との境目はえちょっと濃ゆくあとまあ動きがあるように地面のかすれとかれ葉っぱがいっぱいあるようにちょっとごちゃごちゃ感は出していくような感じです、まあ、ただほぼもうこの今回の絵に関しては感覚的に描いてるので、えー、まあ見本を細かく見てるわけでも ないですね。 イメージ的には中央の空が抜けているところを明るくここに光が集まるように描いていきます。両サイドにだんだん暗くすることで真ん中より光って見えるようになっていきます。 切り拭いて霧吹きは1 0センチぐらい離して塗っていきます1 0センチから1 5センチぐらいですねで床の部分の白い面積のところですねここをあの暗くしていくことで、まあ、より中央の方に光が集まるようになってきます大体いい暗くするのはこのウィンザーバイオレットとウルトラマリンですねグリーンシェードでちょっと暗い色影色を作っていってます この辺りはちょっと光を差し込む感じを今から作っていきます。斜めに筆を入れて、両サイドをあのぼかすっていうんですかね、あの形をなくすような形で塗ってい筆跡を残さないようにしていきます。 で右側をどんどん濃ゆくしていくことで、えー、真ん中の部分が明るくなるように入れていきます。だけどほぼこの辺も間隔で入れて 今, 今ドライブラシとかを使って入れてます。 で今でコントラス ト, 調 整,、ね、ト, ラスト調整したりあの絵を複雑化していく、まあ、締まりがあるようにしていきます強い部分、まあ、明度差があることで光がまたあの、まあ、生きてくるような感じになってきます でここから調整ですねあのマスキングテープを両サイドに引いて、えー、メラミンスポンジで少しこずって、えー、ティッシュで拭き取りますでこれで木の明るい部分ですね木の幹の明るい部分を作ったりとか、まあ、ちょっと、えー、少し明るいところ暗い中にちょっと光が当たってる部分を作っていきます方向を変えたり、えーまあ、長さを変えたりですねあとまあ少しだけ色を取るところとか えー、ランナムにになるようにしていきます空の部分から、えー、光が立ってるように放射状に入ってるようにするので、えー、右側は木の幹の、えー、左側を色を取る感じですで、えー、左側もするんだったら左側の、えー、空間は、えー、木の幹の右側ですねまあ今いじってない方ですねあの左手の空間の方ですねは、えー、右側を色をちょっと外してあげます 今回は棒ヤスリですねこれ棒ヤスリも使って少し削ってあげてあのちょっと白い部分が出てくるように暗い中ですると少し白いのが目立って出てきます暗いところを中心にちょっとずつ外すような感じですね色をちょっと白くしますこれは最後のもう微調整です